っりのののににに全力で寄せてみたたたた夫が妻の推しに変身した姿に振り向いた時ガチ平野だった W 驚きの声ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニーズの人気アイドルグループ、キングプリンスのメンバー、平野紫洋さん推しの妻のために、夫が全力で平野さんに寄せてみた動画が、 体イクトークで180万回再生を突破するなど話題です。記事執筆時点で9万6千件超のいいねを集め、コメントでは本気ですごって声出た、努力と愛情を感じると驚きやほっこりする声がたくさん寄せられています。投稿したのは夫のおたんさん、妻を喜ばせたい思いで髪型や髪色を平野さんに寄せてみたビフォーアフター動画を公開しています。今回の動画では、 おたんさんが勤める会社の女性メンバーたちが協力。メイクや衣装も用意して、本気で寄せてみることに。平野さんの画像を参考に、メイクでフェイスラインや眉毛を時間をかけて寄せていき、さらにヘアメイクと着替えで変身が完了すると、女性メンバーたちからも、おおやばいやばいと声が上がります。完成まで鏡を見ずにいたおたんさんも、対面すると思わず、ばおと自身の変身。 ぶりに驚いた様子です。全体的にリンリン、リリ、しさが増しててかっこいい。視聴者からは、すげえ、ちゃんと寄ってる。振り向いた時、ガチ平野だった W と感動する声が寄せられました。また、妻思いな夫の行動に、かっこいい。ここまでしてもらえる奥さん幸せ、お嫁さんが羨ましいなどのコメントも上がっています。フル動画は YouTube で公開中。おたんさんの体育トークでは以前、 平野さんのグループ脱退とジャニーズ事務所の退社が発表された際に落ち込む妻を励まそうと妻の一番好きなグレーの髪色の平野くんに寄せてみた動画が話題にこちらは記事執筆時点で再生回数が260万回を超えています動画提供おたん、アットマークオルう、アタンさんご視聴ありがとうございましたこれからも一緒に応援していきましょうねチャンネル登録をよろしくお願いいたします